はーい、どうもこんにちははしたです帰ってきました北海道イエ ー, イー帰ってきたよ疲れたよしんどるあーあああやっぱりねもうね言葉そう早々言葉が出てこない頑張ってくださいということでこの動画は ただダラっとした日常をお届けします。こんなのが10分続きますからね。1分続くあも し, かしもしかしたら5分くらいでやめてるかもしれないけど。<笑>うん、はい、そんなわけで。はい、お久しぶり。二<笑>週間ぶりくらい。<笑>そうだね。うん、ねいや、三週間ぐらいちゃう？三週間も経っと。うん、だって俺研修二週間だったもん。そかじゃあ三週。 いや、元気だった。いや、相変わらず社畜。してたよ社畜な。<笑>そっかー、あ、これから僕もそうなってくんだろうな。<笑>仲間だ、ね。仲間だ。<笑>ああ。ああ。いや、なんだっけな、なんか最近ラグとかいろいろやってんだっけ。<笑>謎の動画ぎてすぎる。あの、こんなのが、こんなのがずっと続きますからね。 あのー、BG オンリー的なあれでもよかったんだけどなんかほらもうちょっと動画に花花作りたいじゃんせっかく札幌帰ってきたんだからうん練習で花を咲かせましょう面倒くさい<笑>に桜咲いてるよ<笑>桜ねあそういえば宮城桜咲いてたわいいなーえ全部咲いてたの全部かな全部ではないけど桜まあそうだね<笑>そんな感じ 急にに泣ききそううなななっててたなんで<笑>どうしてなんとなく<笑>何泣きそれ分<笑>かんない仙台も美味しいのかいやいや悪いけど仙台はよくてももうあそこはもう行きたくない<笑><笑>、うん、仙台は行きたいけどあの研修施設は行きたくない施設は<笑>、うん、そんなねトラウマを持って帰ってきた新社愛人でございますけれども 新社会人なのか。動画見てる人から新社会人だと感じ。まああいたらお疲れ様です。<笑>お疲れ様です。いやあのさおめでとうおめでとうって言うじゃん。な<笑>んもおめでたくないよはっきり言って。<笑>うんそっか。そうあのそれこそさ大学四年なんてもう僕はっきり言ってもう超自由だったわけよ<笑>もうやることなんもなくて。 それが一気にさ縛りとかわあさが出てきてさ今ぜ然ぜんついていけない状態<笑><笑><笑><笑>頑張れ頑張れ頑張るそういえばワンナイト人狼多分この動画上がる頃には終わったね<笑>最後 ど, どうだったワンナイト人狼 うん、楽しかったけど、うん、一番最初に殺されたのが<笑>悔いでならない悔いでならない悔いでならないふんそっとそっとあれさなんで最後俺れされたんだろうね<笑>いやそういう運命だったんだよどんな運命だよ<笑><笑>あいやそんなわけでねまあワンナイト人狼戦もありがとうございました、うん、それでまあ 今後ね、なんかうちのチャンネルねせっかくチャンネル登録者数も100人突破したしなんかこう動画増やしたいんですよ、もっともっっととししただ編集そんなバンバンやってる時間とかもなくてであのいろんな企画とか考えてる時間もないんでこういう動画結構やっていこうかなって。<笑>らしいでーす、うん ていうことでほらあの僕、ー、がダラダラしゃべるオーナーっていうことでほらあのテレビ番組風にさちゃんと花も置いて<笑>花も置いてうん<笑> ほ,、うん、ほらあのー、あれだもんシフクロもね卒業したでしょ最近知ってる人何人か知らないけど俺さ一番最初に作った YouTube の動画がさ花をくださいだからね花って何フラワー女の子<笑>花フ<笑>わ<笑><笑> ふわふわん な, なんかふわふわしたのいいね、うん、なんなやっぱこの枕すっごいふわふわしてる好きなんなのこれ知らない結構しっかりした枕なのよ、ね、うん結構しっかりするよねいやーなんか抱きしめたい 陽きさ？雪、うん。硬<笑>、ね、いや。やばいハスたーがおかしくなったの。うん。そう。マもあるしさ<笑>、うん。なんなら布団もあるかもね。あー布団はも毛布お前の重 い, い。毛布は重 い, い。あ仙台で疲れた。あ仙台じゃない宮城で疲れた。あそこ地味に仙台じゃないんだよ。なんな ん, なんなんなの<笑>、うん、まああのそれは僕のあの仙台編。 仙台編見てくれた方なら分かると思うけどあの<笑>名取だっけあそこ、うん、名取って仙台じゃないの仙台じゃないギリギリ仙台じゃない仙台 ギ, リ ギ, リギリギリでもないからなんかあの隣なんだよ仙台の隣が名取でな何県宮城県あ仙台は松菜の方がいいかそうだよ仙台県じゃないよ<笑><笑>いえそれは分かる なるるどね、ねそううう、うよ隣のっってて、ね、都道府県全部言える言<笑>全部部言言えない言ってみよう入ろうぞ個<笑>、うん、北海道ええて北海道…青森宮城岩手秋田福島新潟金沢あっ 俺から見て。<音楽><音楽> 本当に申し訳ございません本当にすみませんでした<笑>本当に申し訳ございません<笑>やばいね、今出てこなかったゲンの人たちにさ一斉に低評価をされるやっと<笑>いや、違うんです違うんです、うん、何が思い出さないだって<笑>ドアスレスだけで知ってるよ知らない件はないよ知らない件は件ないけど失礼かなかたことで助けろよ<笑> 知らない<笑>はいじゃあそんなところでねえー、ゆるーく終わったかなって思いますんでえー、動画皆様あの後でねあのこの人の Twitter にあの都道府県あの私の都道府県呼ばれなかったんだけどみたいな感じのねコメントをぜひ お,、ね、お願いいたしますということでえー、ただのぐうたら動画でしたバイバーイ